どうも、むっぽいです。えー、今日は越前市の、ね、河川敷にいます、えー。ついに河川敷で寝るようになりましたね。まあ、公園とどっちがって言われたら、まあ、ギリ河川敷の方がちょっと隠したような感じしますけど、まあ、というわけで、ね、今日も10円旅というものをやっていくんですけどもね、えー、概要欄に、ね、10円旅が何かを載ってますんでね、よかったらご覧ください。えー、そしたら今日も10円旅、行ってきます。 すごい鯉がいっぱいいますね今のねお二方もねこの鯉見てたみたいですねここでおったら誰か釣れるかもしれないですねこんにちは猫ちゃんリードつないでるの珍しいですね<笑>逃げたりするんですかいやこれ私立したであ。 あ、うん、スーツ着たんですか。あの男の子シリーズすると、はい、遠いところ行くともう帰られないので。へえ、なんか方向感覚わからなくなるな、うん。自分の匂いがないもんで。へーうん、<笑>へーというわけで、今日は福井大学に来ました。え、あれが福井大学の手前にある建物ですね。といで、福井大学に行ってきたんですけど、全滅でしたね。 えー、20人ぐらいを声かけて全滅でして、ねまあ、正確には1人見つかったんですけどえ全く受けなかったので全滅ですね、えーまあ、声のかけ方としては、えー、あすいませんあの僕のモノマネ見てもらっていいですか<笑>みたいな感じでしたねだからまあ笑顔というより、まあ、ニヤニヤというかそういう感じだったんですけど も, でもう4週ぐらいしてるんでさすがに移動したいと思います えー、セブンイレブン対ローソンの戦い、皆さんどちらが有利かわかりますか、えー？答えはセブンイレブンです。なぜならばセブンイレブンにはブがあり、ローソンには損があるからです。根土でした。あの公園とか、あとはあの河川敷とかの橋の下、雨風が忍げるところです、ね。えー、その大阪出てからどのぐらいですか？まだ10日ぐらいです、ね。 えもう福井にまず来たってことですいやもう奈良京都滋賀でここで す, えその何ですか最終目的みたいな最終目的はいやもう行けるとこまでですね行けるとこまで<笑><笑><笑><笑>滋賀県立大学を回ってそうですね、はい、でその時は滋賀県立大学の人止めてくれたんですけど飛田行ったから今日は福井大学回って と期待してたんですけど、一人も釣れず、誰も見てくれなかったです。なんか YouTube とかやるってます。あ、そうです。これベロって巡った<笑>あ。ありがとうございます。え、レトロなレトロな携帯使ってますね。<笑>そう今わざわざログインまでしてもらって、普通やったらここめんどくさいがもうもうえわってなるところですよ。<笑>ありがとうございます。正直す。はい、ありがとうございます。 俺が今どっちを向いてるかわかるかえ西日が当たってるから、西だろって馬カ言え。俺は滋賀の方を向いてんだよ。こんにちは。どっかお出かけですか僕もお出かけなんです。大阪から来ました。十円芸っていうのやってまして、一つ見てもらえないですかあ、いいですか じゃあ、ちょっとそっち行きますねなんか賢そうな感じ<笑> あ, あんまりそんな風に言われないですけどねまだ若いんでしょう。まだ若いですよね、まだ結婚してなかった。まだ全然大学生なんでああ、楽しみやねああ、楽しみですね<笑>いい人と、えー、お, 孫お孫さんとどうですかお孫さんとほうですお孫さんいますけど<笑>僕とどうですか女の子ですかまだ小さいですあ、小さい息子はきょ兄弟行ったのあ、そうなんですかするやろ賢いうん。<笑> 怖いけど別に普通でいいわね元気やったらねまあまあそうですね一番はまた、あまあ、いいとこ就職してどっかね あ, あそうですね大阪の方ですか大阪の方 あ, ありがとうございま す, います大阪の方大阪で す, そうですう大阪でも明るいしいいよねそうですね服、ねうん、はどうですかまあまあいい、ね、まあまあ服、うん、なんか別に明るいしねああい別にニコニコしてるし、はい 別になんかね、でもやっぱ、ちょっと変わった感じがするけど、ああ、そうですか、多少は、あ, やっぱあんまり声とかトンバーゲタ欲し修してたら、大丈夫、怪我したのって声かけてくれる人がいて、いや、全然あの、下駄補修してただけですってああ、そうなの、気をつけてってね、<笑>言ってくれましたけど、なんか嬉しかったですね、なんか。 すごいいい笑顔でした。